戻ったわよお疲れ様ですお嬢様本当に疲れちゃったわこういう時はあの体力バカのチェンが羨ましくなるわね<笑>チェン隊長の体力は無限ですからね隊員の中にはチェン隊長はまるで機械のようだなんて言ってる者 も, もいるんですよ機械どころが誰よりも論面のことを考えている人だと思いますが それにしてもも今日はもうクタクタだわどうです慰労も兼ねて久しぶりに飲みに行きますか<笑>いいわね。あうんやっぱり今日はやめとくわ。落ち着いたら隊員たちと機械みたいな体調も入れてみんなで飲みに行きましょう。機械にもたまには油を入れないとね。<笑>承知しました。